腹筋やストレッチ、いろいろ行ってもなかなかお腹が引っ込みませんよっていう方、今回はたったの10秒でお腹がポコッとへっ込むストレッチを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なかなか引っ込まないお腹の原因、改善というのが分かっていきます。ぜひ最後までご視聴ください。 みなさんこんにちはタートルです今回ですねお腹がなかなか引っ込まない人向けの原因と改善をやっていきます今回首のストレッチたったの10秒ですなぜ首のストレッチがお腹に関係しているのかと言いますと現代の方はスマートフォンやパソコンほとんどの方がやると思いますその場合正面をなかなか見てしないですよね やはり少しし下を向いてしまうそうすると首がですね通常肩の上に首が乗っているんですけども首が前に突き出した感じの姿勢になってしまっているそういった場合首が前に出ることによって背中が後ろに出る背中が後ろに出ることによってお腹が前に出るそしてお尻が後ろに出るといった姿勢になってしまいますでですので 首がちゃんとまっすぐ改善されるだけで体のラインがまっすぐになって自然とお腹もへこむということになりますこれに加えてもちろん骨盤というのが関係してきますから骨盤がやはり前傾してしまっているとお尻が後ろに出てお腹を突き出した姿勢になってしまう逆に骨盤が後傾しすぎていると逆に猫背になってしまってお腹が縮んだ状態で おお肉がが集ままっった状態になってお腹が出て腹出しまうそういった現象になってしまいますそこで今回は首のストレッチめちゃめちゃ簡単なやつたった10秒それに加えて骨盤猫背反り腰の改善になるゆりかごとだるまというのを各10秒ずつ合計30秒やってもらうと効果的ですもちろん首だけでも OK ですですが3つセットですることで かなりお腹がへっこんでくれます。ゆりかごとだるまは順番がありますので、そこはね、反り腰猫背の方によって紹介していきます。では、やっていきましょう。やり方は簡単です。ただ、上を向いて、首のストレッチをするだけです。ですが、上を向いた際に、腰が反れる。お腹が前に出ると、首が伸びにくいので、逆にお腹を引っ込めて、肩を落として、 上を向く肩に力が入らないように上を向いてキープですこの時につい肩に力が入ってしまう場合は上を向いたまま肩を上げて落とすそれを3回ぐらいしてくださいそしたら肩を落とした感覚っていうのが分かりますからその状態で上を向いてリラックスしてくださいお腹をへこまして上を向く それでも伸びにくいよって方は少し顎を手で軽く押してくださいそうするとしっかり伸びますこれを力を抜いて10秒間キープしてくださいではいきます1 2 3 4 5 6 7 オッケーですゆっくり起こしてくださいこうやってゆっくり起こした状態が前に突き出ずに自然な位置になってくれてますこれで首の位置が自然になってますから縦のラインが自然とまっすぐになっていい姿勢が保てれてますですがここで骨盤がもし前傾後傾しすぎているとやはりお腹が突き出た状態になってしまうので今からゆりかごとだるまを各10秒やっていきます 猫背の方よりは反り腰の肩の方が多いですから、なので今回は、揺りかごをした後に最後に腰を丸めるだるま、というのをしようと思います。もし猫背の方は、だるまを先にして、揺りかごを後にしてください。後にした方が姿勢が良くなります。順番逆にしてしまうと、同じ姿勢でも終わってしまうので、良くないです。直した姿勢で終わるためにも、今の状態の逆をやってください。 では、一緒にやっていきましょう。はい、ゆりかごをまずやっていくんですけども、猫背の方にはおすすめです。やり方は簡単です。うつ伏せから足首を持って。しっかり腰を反らします。足は後ろに引っ張る感じです。この状態でこのように。ゆりかごのように揺れます。これで。 腰のストレッチお尻のストレッチ背中のストレッチができますでは10秒一緒にやっていきましょういきます12345678910 オッケー今ので猫背が改善されました今首と背中がいい感じにまっすぐなっていると思います最後は骨盤です体操座りをして背中をしっかり丸めます腰もしっかり丸めますこの状態で揺れますこれを10秒間一緒にやっていきましょういきますスタート1 二。三。四。五。六。七。八。九。十。オッケー。お疲れ様でした。今の三つ。首のストレッチ。骨盤の矯正。これを行うことで、お腹がだいぶへっこみます。 正直たった上向いて首ストレッチするだけなんですけどもこれだけでかななりり姿勢が良くなりますやはり通常首が前に出てしまうとどうしても目線が斜め下になってしまうんですけども斜め下になった時点で背中が丸くなって背中が出てお腹が前に出るっていうバランス取り方になってしまうんでちゃんとね首を伸ばして目線がまっすぐになっている下を向かない ちょっと上目を向いているっていうだけで全然お腹のへこみ具合が変わってきます騙されたと思ってこれを毎日首のストレッチしてみてもらえたらと思います正直1回で実感がある方ない方はもちろん分かれると思いますですが実感あったよって方はよかったらコメントグッドボタンよろしくお願いいたしますこんな首のストレッチで違うんだってびっくりした方もよかったらコメントください各種 sns もやっております説明ライン インスタや TikTok リンクが貼ってますんでよかったらそっちにも行ってフォローしてくださいそっちは簡潔にまとめてますんでよろしくお願いします今回もご視聴ありがとうございました